はい、こんにちは。H 治療医の阿部です。この動画では、ストレッチやマッサージ、そういったやり方でも痒み、止められるんですね。今回は、ももの裏、特に膝とか、お尻とか、そういったところが痒くなればいい、い試していただきたいストレッチをご案内します。もも裏、ストレッチをするとき、どうしますか多くの場合は、前にかがむ。 倒れる。前屈。両足でやりますよね。でも、なかなかうまくいかない。どうして伸ばしたいところが伸びない。例えば、骨盤が立たない。寝た状態で、こうやってお腹が苦しい。背中が痛くなる。で、膝が痛い。こういった悩みで、伸ばしたいところを伸ばせないっていうことが多い。また、もう一つ。伸ばせないではなくて、 伸ばしても、ついちゃう。胸がつくっていう場合。でも、実は、もも裏の筋肉は硬い。なぜかというと、関節が緩くて、これ、弛緩性っていうんですけども、緩くて動けちゃう。でも、筋肉がしっかりと伸びない。この2つのパターン。では、この2つのパターン、共通して改善する方法があるんです。その理由は、 伸ばしたいところに刺激をして伸ばすでは早速やりましょうまずは物を使わない場合物を使わない場合こういった膝の裏お尻硬い時に膝を曲げていいんですねベッドとかがあれば膝をこうやって落としちゃうと腰が立ちやすいとか足をつけて膝を曲げた状態 できるだけお腹にももをつけてそこから膝を伸ばすそうすると膝裏ではなくてもも裏の方が伸びるんですね自分から遠いところを遠い近いところを位っていう、そじゃ解剖的な呼び方なんですけどもより近いところを伸ばすには曲げてから伸ばすこういったやり方がいいですポイントはかかとつま先できればつま先を伸ばした状態でやるといいですね つまがが上に向くとふくと、ふららぎが伸びちゃうからですももの裏伸ばしたいとこしっかりと伸ばすで止まったところで呼吸でって吐いてできるだけダラーンと脱力こういったやり方をするとお肉のところ筋肉は腱と言われて筋で、筋肉筋繊維と言われているところこっちが伸びちゃうんですね膝の伸ばしっぱだと。 だから曲げてこっちの方がより伸びるようにやるんです。もう一つ。弛間性がある人はなかなか伸ばしたいところが伸びる前についちゃう。だからこういうもので圧迫をした状態で伸ばす。ストレッチポールと言うんですけどもテニスボールとかでもいいです。圧迫した状態で伸ばす。または圧迫をして伸ばして転がす。 そうすることによって、筋肉そのものをしっかりと柔らかくすることができるんですね膝を伸ばさなきゃいけないとかつま先は立てなきゃいけない柔軟性とか柔軟体操とかあるいはそういうポーズをとるときにはいいんですけども筋肉を柔らかくするそういった目的であればこうやって膝を曲げてもいいしまたは筋肉そのものに刺激を与えながら動かすっていうのも有効なんですね 筋膜リリースっていう方法があるんだけどもそれに近いやり方です是非ですねやり方に固執することなくしっかりとやりたいことにフォーカスしてやるといいと思いますこのようにしてアトピーとストレッチアトピーとマッサージなどいろんな自分の身近なもので痒みを止める方法をご案内したいと思います是非ですねこういったものを定期的に出しますのでチャンネル登録していただくと漏れなく見ることができます また、こんな時にどうしたらいいっていうようなもの、聞きたかったらコメント欄にお願いします。はい、本日の動画は以上です。最後まで見てくださりありがとうございます。